ヤンピピですご視聴いただきありがとうございます、えー、最後まで見ていただけると嬉しいですクラッシュバンディーグ4やっていきたいと思います、えー、前回も、えー、死にゲーっていうぐらい落ちてましたがやっていきます次元マップおなんかいつもと違いますね次元マップ どうなるんかなお一1個マッチできたねおおなんかかかったかかった乗るんか よ, ー よ, よし行きますかレッツゴー荒野のロッキーロードさあ ちょっとは腕上がったかなおー荒野や、ね、ふうーあああ新しい仲間おるへえかわいいねまた変なのやってきた 早速変なのが出てきたぞ。大丈夫。私たちが負けるわけないんだから。そう決まってるの。そうはいかぬ。拙者が改造したハイテクメカの恐ろしさを。このらに黒糖石で見せてやろう。いざ勝負。いざいざいざ勝負。よし。よし。おい、落ちるー。何円かい。 えあるとまるこうか。おっよしあるとまるよーしよしよしジャンプジャンプジャンプジャン プ, ャンプ、うん、えー、っとどうやって行くんやこれ行けへんよだえ行けへんしどうやあ 分かった、こっちは落 ち, あ落ちるんかいないわなそりゃもう一回よよよしええー、感じよーし寄り道やめとくか寄り道したらええことないよっ落ちーたー落ち着けーよっえ橋ところ 寄り道線よし、ジャンプよっ、ジャンプほいほうじよー、そらー、待ちこたよっ、よしよし、よし、よしよっ、ジャンプジャンプあ、なんかあっちにえがのあるな。行ってみるかよっ、よし、こいつ、取れんやないか。戻るよし よしほらふ落ちたいい意味ねもう一回よし箸作る箸作る行くでいいよ何もなってへんよっリンゴ一つ取るのも苦労するはいよいしょよいしょよっどああ 飛び越えすぎたこんなことあるよしもう一回いい箸作る箸作るクリアするなんかクリアできる気がせんジャンプジャンプよしジャンプおいもう一丁ああ難しいったらありゃせんどうやって、おうちこうやな よし行くでチェックポイントよっもう細いあ細いあっうあ爆発もう一回ジャンプふジャンプふジャンプジャンプジャンプよいしょ何やこいつなんか飛びやろうえー、よっあ一よいしょ今やよし一二よいしょ よいしょ、揺れやる、揺れや、あー、落ちたてんてんてんてんやまもうジャンプジャンプあジャンプおーえうううううでうううう壊れたもうタイミング悪もうグうううううううようようううう ええー、一二。よっ。っ一二。もう一回、これか。こんか。一二。ジャンプ。あ、ジャンプ。え、ジャンプ。たうん。うん。ない、ごめん。あっ。引っ掛けたな。もう一回。よいしょ、よいしょ。お、あ。 いいよ。一二、1, 2, ジャンプ。一二、ジャンプ。ジャンプ。いいジャンプ。よし。変なのあるで。なんじゃこりゃ。え。よ、落ちるかな。なお。もうね、落ちる名人やよ。ジャンプ。ジャンプ。ンプよいしょ。いや。 1、2、よいしょ !1、2、よいしょあよいしょおいよいしょーこれの上のトレーろよっよっおーふわぼろよっおお超えるんかいチェックポイントドラム感高いなよっおっもうやばいねあ危ないよよっ お, お避難やないの行けるやないのあ、よいしょ。よいしょ。え、これどうやって行こうわかった。ジャンプした時に消して乗っかるんやろ。いいよ。え、いたいたいた。あー、危ない危ない。落ち着けー。うぅ。ゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、ぐるよっしゃこれやの もう一回。ルールルーほらジャンプよしよーしよしよしえどうだむずかしいなーもう一回。よいチュジャンプふえっしたらしたよしおーええねえねえ いけるねジャンプあいーもう一回何回も同じとこしやろうジャンプ来るぞ下ーよしもう何もいらん下ーよっしょジャンプおっ下ーあ、下 あ、ないやねんあ危ないっちょチェックポイントまたあんなとこ爆弾隠しやがってなよしリンゴをもらってーそこ行ってーなんか出来あるから行ってー落ちるーダメだこりゃもう一回 よっよっスライディング<バト> <Hodas> ちょっと爆弾潰したい気もするけど危ない橋はやめとこうよーしいくぞよよ よ, よ気ぃつけてよしジャン プ, ャンプふうよーしいくぞあっそんなとこに落ちあるんかいなんかクリアできる気せん頑張るぞ よし箸、作って、落ち着け。ジャンプいきますおお、よぉ隣もう一個おー隣だりだおぉ下ーおぉ下やな、これ。あーもうね。おー気持ちいいね。 ここまで滑るとよっよーしなんかまたのりもあるチェックポイントのどうこへ連れてくのなんか変なとこ来たなよっこれあれやん爆発した行ってきまーす こんにちはよし、とって、爆弾消して、ジャンプジャンプ何あれ、間つけなあかんのか。飛んで、こうか。ああ<笑>こんな時にそんな技出さんでええっちゅうねん。行くぞ。行っていきます。ハートは強いからね。よっ。 あれを消して、ジャンプジャンプうぅ靴もないや上がるわもう諦めた行くでこのままよいしょほらほら行くでーラッパラッパをラッパをラッパをよしうバケツへえなんかハーハーするまたなんか飛びやる そこいけんね、すみません。よし、よし、よし、いいんじゃない、もう、あ、あ、なんかある、もし。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ンプよし、来た。ああ、チェックポイント、えー、っと。かがむか、かむか、危ない、危ない。ふうえー、っと、来た。 来たジャンプしてところスライディングそこでなんでこの技出るんや普通に飛びたいのよーしスライディングよしジャンプしてあれやなあいつ来てからジャンプジャンプしてあれ よ, ーしよしよしジャンプしてあれおう よーし、ジャンプして、あれしたか、よーし、あぶね、よし、これまた、もうね、不器用ですから、ヤンピピ、不器用ですから、ジャンプして、トゥン、ジャンプして、トゥーン、ジャンプして、トゥン、落ち着こう、落ち着こう、落ち着いてないわ、全然動きが、落ち着こう、よし、よっ、ほーらねー、もう意味わからん、もうパニック、プチパニックや、よし。 ジャンプしてとよし、ジャンプしてとあ、あとはあっち行ったらあれしたらいいの。あれでこうもう台無し。よいしょ、ジャンプしてとジャンプしてともう何がしたいか、パニックやでボタンがもう、意味わかる。ああ、もう助けてジャンプしてとジャンプしてとよっ、行こう。もうないや、その技出してへんって。 おおおあよいしょ、いくで、よし、真剣に、よいつも真剣やけど、もうこのくだりえって、すいません、あもう終わらへんで、あゴールちゃん、ああクリアした、だいぶかかったよ、フー。クラッシュバッド ご視聴いただきありがとうございました次回も見ていただけると嬉しいですチャンネル登録していただけると励みになりますいやほ本当に難しいクラッシュバンディー4でもすご く, くバンディー可愛いですよね私は癒されますでもゲームは凹みますけど次回も頑張りますヤンピピでした